皆さんこんにちは星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢之です新しい彗星というかちょっと注目の彗星が来てるので皆さんにお届けしたいと思いますその名も ZTF 彗星どんな彗星なのかご紹介していきたいと思いますそれでは行ってみましょう この情報ね、私のサブチャンネルでは先にお出ししてるんですよ。サブチャンネルの中でね、この ZTF 彗星、どんな彗星かなって調べてみたら、思いのほか、あれちょっといいんじゃねえのこれっていう風に思ったので、こちらのメインチャンネルでもご紹介しようと思います。あの、流星流れ星っていうのは、地球の周りを漂っているなんか氷とか、まあそういうものが、地球の 重力に引っ張られてピュッって落ちてきて一瞬キラって光るのが流れ星ですね。で水星は流星流れ星とは違ってえっと同じくその氷とかなんか塵の塊っていうのかなんかそういうものでできているらしいんですけどもえそれがえどんどんどんどんまああの太陽に近づいていくわけですね。でその太陽に近づいていって太陽に近づくと太陽ってこう熱いですから水星がどんどんどんどん なんか溶けるとそうするとその彗星が彗星に含まれているいろいろな成分がこう蒸発したり燃えたりしてそれが地球から見ると綺麗な色にがついて見えたりとか「そのオっていうね彗星、えー、の核から「オ、えー、のような光が出ているというような感じの、えー、現象で見えるというのが彗星なんですね。 であの過去にはですね、えっと、割と2年前でしたっけ、えー、にネオワイズ彗星っていうのが来ましたねあれは久しぶりにこう肉眼彗星と呼ばれるぐらいえ目で見てもしっかり彗星の形が見えるというふうに話題になった彗星だったんですが私も、ね、あのネオワイズ彗星は、まあえー、話題になった割と初めの頃にですねもう耐えきれなくなって秋田まで 撮影に行ったんですよね。その時のことをこう Vlog にしてますんで、よろしければこれ見てみてください。えー、と、こういったですね、水星というのが、えー、今近づいてきています。えー、それが ZTF 水星と呼ばれるものですね。この ZTF 水星ですね、えー、1月12日だったかな ?1 月12日に太陽に一番近づくんですって。で、その太陽に一番近づいて、その後、 えー、地球に一番近づくのが2月1日っていうふうに言われています。えー、と, 予想としてはねに等級ぐらい、えー、っていうふうに言われています。5等級って言ってます、あ。そんなに明るくはないですね。彗、え、星、ー、で5等っていうとパッと見た目は7等とか8等とかそのぐらいになると思うんですけども、まあ、実際今はそういう予測なんですけどその核がね核の大きさとか彗星にどんな成分が含まれているのかっていうことにもよるので。 一概にその暗いからダメっていうふうには判断はできないものなんですよ。で何よりですね結構地球に近づくっていうことがポイントかなと思ってまして過去の彗星でも太陽にはそんなに近づかなかったけど地球に結構近づいたから明るく見えたっていう彗星はあったんですね。その手の類の彗星である可能性もあるのでとりあえず今は期待してどんな風になるのかなっていうワクワクしていいのかなとは 思っていますで、この水星ですね GTF 彗星、えー、自分がですね結構おこれは熱いぞって思うのが終極星っていう風に言われるんですけど北極星の近くを回るみたいなんですよその1月2月ぐらいになるとつまり北極星の近くっていうのは沈まない彗星になるわけですね北極星の近く地球の地点をこうぐるぐる回っている星という意味で終極星って言うんですが 今回の ZTF 彗星はその北極星の近くに行くので、えー、終極彗星になるわけですよねだからあの条件よく観測できるわけですよ今回の ZTF 彗星は一番地球に近づくその2月1日の時には、えー、と北の空に北極星の近くにいるっていうことなので、えー、結構長い時間見れますからあのみんなが楽しめる明るくなればね明るい星になれば明るい彗星になれば えー、みんなが楽しめる天文書になるのかなというふうには思いますこう北極星の近くを回るってことは私まだ撮影ちゃんと成功してないんですけど比較名合成とかさあとはバルブ撮影っていって星を線に描くっていう方法があるわけじゃないですかあれをやるとその彗星の尾が長く明るくなったらその時計の針のようにこうね緑色の尾がこうなんていうのこう描くっていうか そういう写真が撮れたりするのでいやこれはちょっと楽しみかなと思ってですね皆さんにご紹介しようと思いますじゃあ実際ここからは、えー、とその GTF 彗星がどの位置にいるのかっていうのを、えー、と天文シミュレーションソフトを使ってお話ししようと思いますはいそれではここからはですね、えー、こちらのパソコンに入っている星空 ナビゲーションソフト、ステラリウムを使って GTF 彗星がどんな彗星なのかというのを調べていきたいと思います。で、えーと、今ね、このステラリウムっていう、えー、フリーソフト、私いつも解説で使っているソフトですけど、このステラリウムの画面をお見せしてます。で、左上に GTF って書いてますが、えー、もうですね、この GTF 彗星の起動要素っていうのをインストールしている状態ですね。で、えーと、例えば来年のね、2月。 1日、まあ、9時ぐらいにしときますはいの状態の空を、えー、見ていってほしいでこの GTF 水素はどこにあるんだろうはいあこんなに高い位置にいるんだすごいねこんな高い位置にいるんですね GTF 彗星いやこれ高いですよこれ高いっていうのは観測しやすい撮影しやすいってことになりますから50度ぐらいまあほぼ真上ですよねいやー こんな感じなんですね。すごいな。で、わかりやすく星座線を出しましょうか。はい。で、ここが北極星なんですよ。ここが北極星で、時間を進めてみます。はい。地球はですね、地球じゃない、えー、星空はこう北極星を中心に半時計回りに回ってますね。z t u 彗星もこういう感じでね、回っていくんですよ。いやー、素晴らしいですね。 沈まないんですね。ずーっとこの北の空に居続けてくれます。ちなみにちょっともうちょっと時間を早めてみましょうか。えーと、早めてみましょうかというか、その1月の GTF 彗星、どこだろう ?1 月の GTF 彗星、えーと、今これ朝方だなこれ1月10日でシミュレーションしてますけど、1月10日の段階では夜半過ぎですね。深夜の1時、2時ぐらいになってからこの GTF 彗星は登ってくるみたい。 で、だんだんだんだんこう、早い時間に見れるようになってくるんだ。1月の後半になると、もう10時過ぎたら見える感じですね。うんうんうん。あとはね、月齢との兼ね合いもあるので、えっ、ー、と、まあ、こういうね、こういう感じの彗星で映るといいねって、これイメージ画像なんですけど、あとは、あの、月齢との兼ね合いですね。月がもちろん細い時、新月の時とかに撮影すれば、 えー、いいと思うんですけどもえこの2月1日の時はどのぐらいのあまだ月が太いですけどうんまあ GTF 推星自体は条件はいいんですが、まあ、この2月1日から2日にかけての時間帯だと朝方に 月が沈むみたいですね。だから、あのー、沈まないで終局生ではあるんですが、月が沈んでからが本格的な撮影になるっていう感じなので、一番地球に近づく近地点の2月1日の時は、撮影のチャンスは朝方なんだね。やっぱり<笑>、えっと、寝不足しなきゃいけないっていう感じの状態なようです。 はいそれいかがでしたでしょうかまだまだちょっと話題の新彗星ですねあのネオアイズ彗星みたいなね明るい彗星が来ないなっていつも思ってますけども、まあ、今回の GTF 彗星はそこまでの彗星にはならないかもしれないですがえそこそこ見ても楽しいえ撮影しても楽しい彗星になることを祈っておりますそういうふうになるといいですね彗星の撮影をするときはまあ赤道儀とかあったらいいので、えー、今まだ3ヶ月ぐらいありますから 今からですね、赤道儀を使う練習をしてですね、この水星の撮影に、えー、備えていただければと思います。はい、それでは今日はここまでになります。えー、また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイ、したっけねー。